韓国与党にはぜひとも頑張ってもらいたいですね。どうも政治いろいろの学ぶです。韓国を代表する保守系メディアとしてはこう言わざるを得ないのでしょうね。中央日報の記事を引用します。 日本を訪問中のチョン・ジンソク、韓国国会副議長が17日、日本はユン・ソン・ギョルの浮上に、韓日関係改善のわずかな希望を見出そうとしているとし、ムン・ジェイン政権に対しては一末の希望も持っていないと述べた。韓日議員連盟参加、朝鮮通信誌委員会の委員長を務める。 チョン副議長は国会外交統一委員会の議員ら5人とともに20日までの5日間東京と静岡で日本政界関係者と会う。朝鮮通信 C 所属の議員らが日本を訪問するのは2018年8月以来3年3ヶ月ぶりだ。チョン副議長は日本での初日の日程を終えた後自身の SNS で 白氷を踏むように慎重に日本に来た初日、ソウル初のニュースが朝鮮通信史一行に不意打ちを食らわせた都市、警察庁長官が16日午前、ヘリコプターでドクト、日本名竹島に行き、警察兵力を激励者というニュースだった。日本政府の官房長官と外相が到底受け入れられず極めて遺憾だ。 韓国政府にに改めて厳重に抗議したたたとと述べたと伝えた日本訪問の雰囲気については、日本側の関係者の表情は非常に暗いとし、カン・チャン・イル、駐日大使も国会代表団が日本を訪問するその日に、警察庁長官が独島を訪問すべきだったのかと首を横に振ったと書いた。続いて、 文在寅政権に向けて、この政権は過去4年間、韓日友好関係を回復すべきという人たちに土着和光と暴言を浴びせた。反日感情を煽って国内政治に利用したと批判した。また、日本訪問前に慎重に打診した新しい外相、自民党幹事長との対面は水の泡となった雰囲気。 とし、我々があった日本側の関係者らは、来年の韓国大統領選挙で政権交代が実現してこそ、韓日関係改善のきっかけが生じるのではという話をした、と伝えた。とのことです。韓国内では保守系メディアの代表格として有名な中央日報。このところ元気ですね。 その原因は次期大統領選の支持率調査にあるようです。同志が17日に報じた記事によれば、最大野党国民の力の統一候補であるユン・ソン・ギョル氏の支持率が上昇を続け、52.7% とついに 50% を超える支持率を記録したとあります。反対に、 与党共に民主党のイ・ジェミオン候補の支持率は 34.8% となっており、今現在の支持率だけを見れば、ユン・ソン・ギョル候補が安全権に入ったと見ることもできます。保守系の中央日報にとって、革新系の文政権下だったこの4年余りは、うつうつとして楽しめな日々だったことでしょう。元気になりつつあるのも無理はありません。 しかしながら、このまますんなりと、ユン・ソン・ギョル新大統領誕生と行くかといえば、決してそうではないかもしれません。日本からしてみれば、イ・ジェミョンという、ムン・ジェイン大統領に輪をかけて荒れな人が、新大統領になってくれた方が、はるかに良いわけで、もちろんこの、すんなり行くかわからないには、多分に、希望的観測も含んでいることは、百も承知です。 その上で述べていくと、まず、ユン・ソン・ギョル候補の支持率上昇は、ユン・ソン・ギョル候補に対する期待が高まりつつあるというわけではなく、どちらかといえば、適質、つまり、イ・ジェミオン候補が勝手にこけただけという見方もできるのです。イ・ジェミオン候補が支持を落としたのは、やはり、テジャンドン疑惑が大きいと思われます。かつての、 パククネ政権下におけるチェ・スンシル、ムン政権下におけるチョググ、ユン・ミヒャンなど、大統領の売りが巻き起こす汚職事件に対して、韓国国民は相当ストレスが溜まっていると思われます。ただでさえ、藩の文化が支配している韓国のことですから、濡れてて泡で儲けた人物に対しての憎悪は、日本より数倍も大きいかもしれません。 そういう韓国国民からすれば、テジャンドン疑惑を起こしたイ・ジェミョン候補に対して、イ・ジェミョン、お前もか、という気持ちは少なからずあると思います。これは裏を返せば、もしユン・ソン・ギョル候補に同じようなスキャンダルが発生すれば、この支持率が一気にひっくり返る可能性もあるということです。イ・ジェミョン陣営とすれば、 支持率をひっくり返すためにユンソンギョル候補のスキャンダルをなんとか暴きたいと躍起になっているでしょうしこの先どう転ぶかはわかりません一方の野党国民の力ですがすでにユンソンギョル候補勝利後を視野に入れて動いているとみていいかもしれませんユンソンギョル候補のアキレス腱はむしろ選挙期間中よりも 勝利後にあるかもしれません。選挙期間中は敵質とかつてのイメージ、そしてムン大統領の姿勢を球断し続けることで乗り切れるかもしれませんが、いざ新大統領になったとすると、やはりそこで国政参加の経験なしというのがアキレス腱として浮き彫りになる可能性は大です。そのアキレス腱を補う術として、 ユン・ソン・ギョル候補は、陽日に活路を見出したと思われる節が、その数々の発言から見て取れます。記事内では触れられていませんが、今回の来日した朝鮮通信誌委員会の代表格、チョン・ジンソク国会副議長は、実は国民の力所属の議員です。今回の来日は、ユン・ソン・ギョル新大統領誕生後、速やかに 日本もユン・ソン・ギョル新大統領誕生に期待しているという空気を作り出し北朝鮮べったりの文政権にうんざりしている韓国内保守派の支持をさらに高めようという狙いがあるのではないでしょうか韓国警察庁長官が16日に唐突に竹島への不法入国を行ったというニュースを見て この時期に竹島への不法入国を強行するメリットが分からず、どうにも奇妙な感じがしていたのですが、これがチョン・ジンソク国会副議長の来日の目的を潰すために、文政権が命じたことなのであれば、合点がいきます。竹島不法入国を犯すような国の国会副議長と、日韓関係の未来について語ろうなどと思うまともな日本の政治家は、 ほとんどいませんからね。記事では最後に、我々があった日本側関係者とぼかした言い方をして、いかにもその人物が、ユン・ソン・ギョル氏が大統領になれば、日韓関係は改善する。ムン政権や共に民主党政権が続けば、日韓関係はこじれたままだ、というようなことを言ったように印象づけています。この 日本側関係者が誰であったかは定かではありません。連合ニュースの記事によれば、17から18日には、日韓議員連盟のぬかが福士郎会長、河村武雄元官房長官、日韓議連の中川正春運営委員長らと面談する予定とのこと。日韓議員連盟の面々と面談しているということであれば、 日韓関係改善を望むという趣旨の発言をしたとしても不思議ではありません。さて、このように選挙後を見据えて動き始めている国民の力と、選挙戦のために竹島不法入国という手段を選ばない共に民主党。数ヶ月後に迫った大統領選挙で韓国国民が選択するのはどちらなのでしょうか先にも言いましたが、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 次の動画でまたお会いしましょう。